七十九、日本語、初めて会う。七十九、日本語、初めて会う。一、挨拶。一、挨拶。こんにちは、私は、ミキと もうします。こんにちは。私はミキと申します。お会いできて嬉しいです。これからよろしくお願いします。これからよろしくお願いします。一緒に 昼食、いかがですか一緒に昼食、いかがですか に, お名前に、お名前。こんに、ちは。あっうれしい。こんにちは、あってうれしい。 僕も嬉しい。お名前は何僕も嬉しい。お名前は何僕は山田と言う。君は僕は山田と言う。君は俺の名前は不音。俺の名前は 3提案3提案話たくさん聞いております話たくさん聞いております私も会いたかったです 私も会いたかったです。一緒にスムージー一杯どうですか一緒にスムージー一杯どうですかスムージーはやめてビールにしましょう。スムージーはやめてビールにしましょう。